き回し始めオランダアムステルダムの1日目の夜、はい、お疲れ様でした皆さんお疲れ様でした今日楽しかったですねうん楽しかったですねいろんなとこ行きましたいろいろありましたねた<笑>映像の方を確認したところ、はい、このマイクが故障しておりはい 音声がすべて取れておりません。え、嘘だ。<笑><笑>っていうドッキリ。どういうシステムになっとるのか。ベルギーもう本当神様はなんでこんな面白いことがあった一日に。今日神回ですよ。え。 えで映像けですよ ね, よね一眼は大丈夫一眼は行きとるけんやらかしたなぁそれはマジででいや<笑>あまりにもこの思い出が俺たちにとって美しすぎて面白すぎて神回になるねと三人笑顔になったこの思い出を映像を視聴者に楽しんでいただいてこんなことあったねって話をちょっとしたい<笑>最初からですか朝からはい、まあ、チューリップ見に行った<笑>でバトルしたよね俺らねしたしたねあの何ね 面白いもんがないけん撮れたかが心配になって、うん、突然ゲームを始めたっちゃうね俺たちねコジさんが急に言い始めたやつですよえー、3人1枚の写真でどれだけこの公園の魅力を表せるかとそうそれでいろひともん着いろありながらの、うん、お前何してんだまた<笑>こらおいおいちょっとヨネさん、はいはいはい、インスタ確認してください<笑>変なコメントがあります<笑> あ, あこれは良くないね<笑>そんなんかあの販路活動みたいなプロモーションしちゃいかんよそりゃ<笑>いいねしてとかコメントしてはなしよ当たり前でよそれはさすがに無しだよよ<笑>それはそうですよフェアのヨークベーコンやら友達にもなしそうそうそう誘導だねこれから二十四時間のメッセージを禁ずる友達言ってくれよっちゃけよずるくないずるくないくん<笑><笑><笑> I'm so sorry 講師はこのコンテスト1位になれ、なれなかったら罰ゲームします。いやいやいや、全員いやいや、これルール、皆さん、ルールの後付けは絶対おかしい。アンネフランクか。あ、アンネフランクも言った。<笑>え、アンネフランクを取るじゃないですか。だってアンネフランクもこれでしか取ってないもん。やっちゃったな、それは。これ、このマイク、ちょっと皆さん、マジ聞いて、これね。 それでね、クソってなって寝てなさじゃあ、ふてね、もうね、<笑>じゃあ、俺ね、言い切らんやったっちゃ、すぐ、君たちに、オランダはですね、明日、第2土曜日が、えオランダ風車の日ということで、あの風車の600以上ものを、体伝統の風車たちが、なちちめちゃくちゃや。<笑> 私たちはザンセス関数風車村に到着しましたちなみにこの風車村に入るの自体は無料なんですがなんか染めたり風車の中に入るようになると5ユーロかなんかお金がかかるみたいですもうほんと中のこう環境がのどかな街並みをこう再現したって感じで風車の音まで聞こえるようなこんなリアルで見たことあるわなないっ歩き寄っての<笑>んか言われたに反応がないの ね<笑>反応のないきつさよね<笑>そしてよく俺たちももういじって拾いきれないという罰ゲームよねこれは<笑>ということで罰ゲームお疲れさまでし た, <笑>何だったコシーーシさんが割れてて酔っ払ったっ払たいう<笑>あーそうね4本飲んでしまったけんねあのバトルの後とかいろいろハイネケン工場でバトルしまって First, 僕たちは今からビールになるそうです 人間の皆様、さようならーめちゃくちゃかっこいい、やばい、この世界観、何これ、ちょっと待って、これもうディズニーランドや、もうこれ、何この空間。 ううまま感じるうまくない作りたい。 めめちゃめちゃゃ難しかったけど面白かったなんでダブルカメラやねんんで二重撮影完全にっデータの無駄酔っ払いを撮りたいから二重のデータ撮りこれこんなに頻繁にカメラ変えてどうすると今回一の酔っ払いのこの度一の酔っ払いが出ましたこののどかな風景見てよ顔は完全に酔っ払いです片い中のようなこの風景ゆっくりと流れる時の流れこの注ぐ風<笑> いやいやこのふって空気感よ空気感空気感よ俺の話は風があるとかないとかいいと風はあるやんこう真ん中にこう構えてさほらあのボート見てよセンターにボートがこう流れてある人はこう写真を撮ってある人はこうあのカナダ何だっけポルトガル伝統の 自転車に乗ってさ、ほら、みんな自転車に乗ってポルトガルあ、ポルトガルここどこあの、あれだあれ こ, こどこだと思います、ここポルトガルアルステルダルアムステルダルのベルギーやろあベルギーの ア, ルアムステルダム自転車の流れを見てさピンク色のボートとかあんまり日本にはこう、ない配色よねまじかな明らいうちにさ 酔っ払いって、も歌舞伎町にいるやつだから、この感じ顔真っしいやいや、本当にエクスペリエンス良かったマジで面白かった<笑>じゃあ、これから私たちはちょっと酔いを覚ましてあれ面白かったよなうんうん確かに今まで見たことの、ね、コースを見れたっていう 今まで の, の, 橋 の, 上の講師と出会ってからの中でもなかなかハイレベルの笑いとかあれが<笑>あれ が, <笑>あれ が, <笑>あれがなんでなんかなかだってよ風の話 し, してるだけよええー、超上手だったもんね<笑>えー、不思議不思議そうね<笑>話しかかと思ったわ、えー、少なくとも常識人じゃないじゃないですかあ普通じゃないねそうね確かに だ, かだけど真面目にやろうとしてもやっぱダメなんですよさっきみたいいになんか頭おかしい 感じ。い<笑><笑>なんかちっちゃい頃ね、こう一時間おきに、帝国になると。 チュチュンチ ュ, チュチュンっていろんなこう時間によって鳥の音が変わるやつもう音に負けないぐらい綺麗な鳥の音たちがこののどかな国ではよく聞こえるなんかほんと自然に戻るゆったりなんか漂う漂うことが許された国っていう感じフリーダムを味わいたいならこのアルステムダムアムステルダムは。 おすすすめです私たち今から高速鉄道に乗ってベルリンに移動しますちょっとこのアムステルダムは本当に俺にとって貴重な国になりましたいろんな技術的ミスもあったしいろんな意味で忘れられない経験ぜひこのチャンネル面白いなと思ったらチャンネル登録高評価忘れなくよろしくお願いしますチャンネル登録お願いしますじゃあまた次のエピソードでお会いしましょうハッシュタグコーシー